どうもボビー・アトレーザーのボビーです。えー、今日はあちょっと電話がかかってきました。ちょっと待ってください。<笑>あもしもし今今生配信中生配信中はいはいはい<笑>あああ後でなはいはいはいはいああ後でなはいはいはいすいませんあの生 生配信中なんでですね、ちょっと電話からできましてね、プライベートの電話なんで、ま あ, あ、生放送を<笑>あのね、ならではの、もうこういうことがありますね、ちょっと待ってね、え, <笑>えっと、もうね、放送してるよね、それでは<笑>、まずはオープニング、AA、ムービーをどうぞ。 どうも改めましてボビアトレーザーのボビです。今日はですね三十二回目の生配信ですね。昨日のですね夕方からですねなんかこのフェイスブックのいつもこのあのこの配信をあの同時配信をねこうシェアしてこのなんていうの。 放送してるんですけどね昨 日, 昨日ぐらいからちょっと、まあ、多分僕のこの iPhone の OS が遅いのかあちょっとその辺は分からないですけどね、えー、ま あ, <笑>あの同時でこうシェアしていう、えー、配信ができないですね<笑>もうもし、えー、よければですね<笑>皆さんあのバンバンシェアしてやってください、えー、ね、えー、おもろいなと思ったらね、えー、とまあいつもコメントとかをですね とかいろいろこうねあのこうもろもろのやつがああのスマホを通じてえ様子が分かるんですけどねえそれすらもなんかあのま あ, あね<笑>ほんまにねこういろいろ日進月歩でえねこう技術が進むんでですねえ今ままあ、まあ このカメラの画面越しにだけですね、えー、見ながらですね、えー、喋っていきましょうか、なんか様子があ分かりませんけどね、うん、なんかちょっとあの昨 日, 昨日の夕方のライブ放送からそうなんですけどね、<笑>まあ、まあ今日もうねあの、10月に入って、今日はあ初めてのね、えー、土日ですよね、週末。 で、多分ね こ, のこれからあの行楽に、ねえー、ぴったりのーシーズンじゃないですかね、まあ、レザーのこういうなんかブラウン系のものとかこの風合いねこのこっくり感とかあすごくね、ぴったりやと思いますね、うん、あのレザーを育てるのにはこれからの時期はもう最高のー<笑>、えー、シーズンになりますよね。うん で、そうですね今日はですね、えー、そんな交絡のお供にですねわりとこうぴったりなあアイテムというかね、うんあのー、それをね、ちょっとご紹介したいと思います。えー、これすまずはえー、っとねこれハンティング、ねえーまあ、これまあ定番の形なんですけどもね、えー、バルフハンティングですよ。 こ れ, こ れ,、ね、これディアスキンンバージョンですね、うん、この脂肪感がたまりませんねこの脂肪がねディアスキン得意のね、えー、でこれを全部ね、あのー、ハンドステッチで皮、えー、紐をねミシンとか使わずにこの一個一個こう皮でですね、えー、編み上げてね、えー、いるわけですよでまあこのえー ハンティングはですね、えー、まあ彼に、まあ、ネ, ネーミングは特にまだ付けてないんですけどあまあま あ, あのバルハンティングバルハンティングにしましょうかねボビー・アート・レザーの BAL でね、えー、ちょっと待ってでまあ最初に作ったのがですねこの製 作, 作したのがですね、えー、これですよ、えー、馬のホースレザーでねあのハットとお同じカーで ね,、えー、ね作らせてもらったねこのお まあ形はほぼ一緒なんですけどね。うん、ねねこう僕の顔をか、ね、顔を隠した方がねこっちにピントが収まると思うんででまああのー、これがですね、えー、なんかこう定番な形やけど何て言うのこのハンドステッチがね効いてるんででまあ、あのー、これもですね、えー、馬の側も最初はねこの コ ツ, コツとしたあちょっと腰のまあまあちょっと腰のあるーレーザーなんですけどね、えー、使ってってるうちにですね、えー、照りとかね、えー、このステッチのところとか特にあれですよ照りが出ますね、うん、同じレーザー使うと思うんですけどねこれねさっきでもこう表情がですね、えー、変わってきますねで、えー、程よく脂肪感が生まれますよ、うん、レーザー独特のね うん、でまあ今こうかぶってるのもこれも六はぎのえー、これをキャスケットに入るんですかね、うん、ちょっとこう帽子っぽいような感じのね、うんえー、オリジナルの、まあ、これもまあ、あのー、何個かね、あのー、作らせてもらってますけどね、うん、でちょっと待ってね。 ハンンティングをね、あのー、よくなんかこうベテランな感じ風格のある方とかがとか、まああのー、女性の方もねよくちょこんと頭に乗っけていうね、あのー、おしゃれを楽しんでる方が多いですね。でまああのー、ちょっとこれかぶってみたらこんな感じですよ。えー、っとですねこんな感じかなあっかりますうん。 えー、こんな感じですね。<笑>あの僕はどっちかという高さがある方がまあ僕は個人的に好きなんであのだ、ー、けどね。でこれをこう反対にこうですよ。ちょっと待ってねちょっと<笑>、えー、こうねあのこういう風に感じでね、えー、こカメラ撮ってる方は多いですね。<笑>見ますね。うん。こんな感じでね、えー、とっても。 人気のねあるモデルですけどね。うんあのー、季節問わずねこれはねいい感じでかぶれますね。まああのー、特にまあ 大, 大々的にも紹介はあしてこなかったんで、うん、あのー、今回ですね、えー、ちょっとご紹介を兼ねてですね、うん、ハンティングもう高額の時期に、えー、すごくあの入るかなと思いましてね。 うん。ですけど、これがあのあネーミングはねそうそうそう。つけたわつけたつけたうん。あのねこうこう見た方がいいかなうんいいあのこう魚のですね、えー、頭みたいやからねうん。ナマズの頭のような、うん、でえー、っと名前つけましたねうん。今。<笑> 急急にあの今こう他の画面見られへんから<笑>あの<笑>ええー、さけどあのちょっと待ってねこれえー、っとね配信が始まりましたとか、ね、こ, れこれの画面が見たいなあのねどんなどんな感じなんかが見られるのがちょっとおあれなんですけどね<笑>まああのー、まあいずれにせよこれからですねの季節はですね非常に、えー、レザーの おがすごく映えるっていうか本当にえレザーを育てるにはぴったりなシーズンになりましたね最近あのクロコダイルう付いてましてねえあのこのこのジャケットもうこう袖っていうかあのこのカフスのところはですねこんな感じですよ。ねえあのクロコダイルをですね巻い て, 巻いてね。 チラ見せみたいな感じでね、うんあの、そういうレイアウトにしたりしてます。えー、っとね、今日も最高のね、大阪のはですね、えー、非常にいい天気もいいんでね、えー、なんか、好楽にはぴったりやろうなと思います。えー、ま, あ、あのまたあ、今日もね、えー、最高の土曜日をね、過ごしていただければと思います。それでは またお会いしましょう。ボビーでした。じゃあね。